皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月3日、勇気の奇跡についてですが、これもできるだけバージョン6に持ち越した方がいいかもしれません。海賊のレベル上げに、真相の迷宮が使えるかもしれないからですね。レベル上げというか、特訓スタンプ稼ぎの方ですかね。大臣の効果で、特訓スタンプが4倍になると、ボス撃破で240個になります。 こうなると海賊以外の職業でも美味しい特訓スタンプ稼ぎということになりますね先週分の勇気の軌跡を消費してしまったのは間違いだったかもしれません今週のバンマの塔4の祭壇で新記録が出ましたいつもは10秒くらいしか戦えないカラミティドラゴンですが今週はなんと40秒も戦うことができましたそのおかげでどういう攻撃をしてくるかがよく分かりました ただ、やはり40秒で倒しきるのは全然無理でした。あと1分くらいあればワンチャン倒せそうな感じですかね。残り2分で突入できれば安定しそうですが、残り2分で突入するプランが全く思い浮かびません。今後のレベル上限解放に期待します。もしくは、新職業の海賊が事態を打開するのを期待しています。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。